ユーキ、今日過ぎるのかユキ、今日はあ、ね、どんな日ですか今日は、えーね、どんな日どんな日にしようかなさっき起きたばっかりだけど、うん、起きて火鍋を食べたばっかりなんだけど、うん、えーえー、なんだここ、えー、なんかエジプトの壁画に描かれている昔の女王様みたいな顔してるね目に吸い込まれていっちゃいそうだよ、えー、そうだようわあやっぱり自覚的今日はこれから頑張ります なんで元気なさそうなの。なんか火鍋食べたお腹痛く。まあ。頑張ろうよ。うん。俺も頑張るからさ。うん。今日は雨。今日は雨。うん。気にすんな。うん。